ほとんど粉でしょ。これ、最後に味噌を入 れ, 入れましょう。これはね鉄則です。はい。 とい今回、ね、ではですね、四股シリーズでございます。僕ね、もう4本目なんですけども、また立ってます。また立ってます。口に味が付いてます。たまには泥酔せずに、おとなしく締めたいということでですね、今回はですね、締めの四股シリーズでございます。四股の味噌汁。味噌汁って、やっぱご家庭の味とかがいろいろあるし、何がじゃあ四股なんだっていうのがあると思うんですけども、僕が思う、一番美味しい味噌汁、次に発見しました。超自信作だから、説明をしたいがために、僕はさっきまでベロベロだったんですけども、今、衝撃、ま 誰でも簡単にできる毎日の生活で絶対に使える実用的な味噌汁これをや っ,、えー、やっていきたいと思いますのズレシピじゃあ材料やっていきたいと思いますまずねえっ、ー、と具ですね具はね長ネギお豆腐長ネギは半分 60g ぐらい。 犬豆腐が 150g だ半ですねこれはね別にねわワカメにしていただいてもじゃがいもとか玉ねぎにしていただいてもお好きなもんでいいです僕はこれが好きっていうだけ重要なのがカツオ節、えー、8g 使いますかった方がいいですでも、まあ、なんか 4g のパックとか売ってるんで2つ使えば全然いいんですけども 8g から 9g ぐらい大体3人前ぐらいは作れますねえっとお味噌なんですけども華丸機の僕はあの田舎味噌っていうの無添加のものにしてください あののの出汁入りはやめててくくだだささいい無添加のものにしてくださいで今回はもう出汁を鰹とあるもう一つの調味料で取るのでえー、とむしろこっちの出汁いらないんですよ無添加出汁が入ってない味噌を使ってください僕は田舎味噌味の素ですはい味噌汁にはあんま使わないじゃないですか味噌汁に味の素って最高に合うんですよはいこれは何で合うかっていうのをこれを説明しながらやっていきたいと思いますじゃあ早速やっていきたいと思います 至高の味噌汁を作るっていう上で何が大切かっていうとやっぱ味噌汁ってねっ締めに飲む、えー、ものですからやっぱね締めに飲むのが一番うまいですよ僕を、えー、締めの状態に、えー、持っていくためです、ね、飲んでいただきたいと思います<笑>やっぱりね締めの状態持っていかないとねよいしょ<笑>、はい、<笑> 締, め締めの状態 です乾杯します<笑>はいえー、ということで<笑>、はい、えー、じゃあスタッフのみんなと乾杯うめ<笑>え早く味噌汁飲めなくなってるしょみんな<笑>俺も早く味噌汁飲めないもん今<笑>ということで作っていきます<笑>、はい、えー、じゃあねやっていきたいと思いますじゃあまずねあのまあネギなんですけどもまあ僕はもうあの味噌汁のネギって言ったら小口切りですねこんな感じで、えー、ちょっと細かくね一口一口に入るような えー、大きさが小口切りになるとねえとできてきますんでよいしょこいつねこのままラップかけないでて電子レンジで1分加熱しますこれがポイントです D の池原さんに教えてもらっているからねはい加熱することによってカツオの粉にするんです これをすることによりお味噌汁ねかつ 鰹, 鰹節を粉にしていくこれが大事です1分加熱したのがこちらですすっごいあったかいんですよで香ばしさも出てくるんですよほら煙立ってるの分かります手でこうやってもむんですよそうすると鰹節の水分が完全に飛んでですね粉になるんですね大体はあのだし取って鰹節でこしちゃうんですけどもこれこさない鰹節ごといっちゃいます 沖縄のねあの郷土料理でカチュウ油っていうのがあるんですけども鰹節と味噌入れてお湯注ぐだけっていうとインスタントな調理法なんですけどもそれから切ってますほとんど粉でしょこれこの状態まだ持っていきますすっごい鰹の軽ラ ガ, ガんでこの鰹の香りで北の錦を飲んでいきますうまっお味噌汁を実際に沸かして作っていきます それではやっていいいきたいと思いますまずね、えー、お水 450cc ですこれ大体3人前ですねこここれで火をつけていきますでここに、えー、カツオの粉さっき粉にしたカツオ入れていきますカツオ粉ですねはい中火ぐらいです中火ぐらいでえっ、ー、と味の素ですね12345678フレですはい相当皆さん激怒するやり方だと思いますね味噌汁に味の素なんて入れたらせっかくのカツおが大変じゃない 言われる方もいらっしゃると思ううんんでですけどこれ全然違うんですね鰹節って動物性じゃないですか元の元鰹じゃないですかだからあのすごくね鰹節ってイノシン酸が豊富なんですね、えー、そして今振った、えー、味の素っていうのはグルタミン酸がすごく豊富なんですよイノシン酸とグルタミン酸あの異なる酸が2つ合わさった時に生まれの相乗効果っていうのが生まれるんですね昆布でもいいんですけども昆布って水で結構ね煮出さないといけないんで時間がかかるんですよなのでグルタミン酸を抽出してあるこの味の素 ででやるのが早いんですね昆布だとね昆布の香りも出てしまうんで味の素っていうのは何がいいかっていうと昆布の香りがつかないです抽出してあるから本だしとかでももちろんいいんですけども顆粒だしとかでもいいんですけども顆粒だしってあれってしょっぱいんですよねでもねこの汁塩気ないんですよなんぜならほとんどだしの鰹節と味の素を入れてるんで今のだしの中で塩分がないだから、えー、これってすごく丁寧にとっただしと同じ状況を作り出してる 塩味がつくとどうなるっていうかというと味噌をね入れらんなくなるんですよ味噌ってしょっぱいじゃないですかだからおだとか顆粒だしとかの塩味を考慮して味噌を減らさなきゃいけなくなっちゃうでも今回はここに塩味ついてませんからだから味噌を最大限まで入れられるだから味噌汁なんだだから至高の味噌汁なんだつけ方してつけすから飲んでいいこれじゃなくてこれだって で、えー、沸かしていきますこ、ね、おいよどんな余分なこのかつお節の粉が気になる方はあのこうしてくださいで沸いてきましたね沸いたら沸いたらちょっと落としてさっき切ったたっぷりのネギを入れますはいお豆腐ですね僕は小さめの方がいいかなちょっと細かめに入れましょう でここでね温めますまだ味噌入れませんよお豆腐入れるとお豆腐って結構水分ありますんでちょっとね薄まったりするんでお豆腐以外の、えー、具材を使う場合はお豆腐入れるとちょっと味が薄まるんだなっていうのを考慮してください具材を入れたらもう一回温めましょう締め状態のみんなに飲ませたいんです俺がママですリュウジママですリュウジママの鮭シェッチュです<笑>おはで鮭シェッチュおはで鮭シェッチュ今回大さじ2杯入れます 僕はもう大さじと取って大さじと取ってこうやっても う, あのこう大さじでね溶かしちゃいますこれ最初にこうちょっと溶かしてでこの時のねあの火はねごく弱火沸騰させるとね味噌の香り飛んじゃうんで最後に味噌を入れましょうこれはね鉄則ですはい味いきますはいでこれね火止めなくていいんですよあの弱火でねふつふつって感じがいいんです味見てください味味重要ですからこういうこと皆さん寮をね これうちのワンパクワンパクスタッフに食べないただきます。 そこの味噌汁よりうまい、本当にうまい、旅館の味噌汁これ。うまっ、インスタントだしでは表現できないのって、大体香りなんですよ。発想の香りが半端ない。うまみ全部出てる、うまっ。ああ、すみません、完食してしまいました。みんなご飯よ。大丈夫、ごめん。作った至高の味噌汁です。まあまあ、いただきます。いただきます。 うまっめちゃめちゃうまいうお何十回も作りましょう俺簡単だからこそすげえ難し か, かったですうーん、ま あ, ー食べてうーんあーもう日本に生まれてよかった<笑>もうこれ日本のスタンダードにしよほしこれがママになるんだよ<笑> お寿司と味の素と味噌だけあれば、うんうんうん、で誰でも作る、うん。ちゃんと作れ味噌汁難しいってイメージなんですけど、うん、それが完全に靴がされた。俺が本気すぎて真面目になっちゃいましたけど、めちゃくちゃうまいんで、<笑>ぜひやってみてください。握っていいですか。<笑>これは、もう塩、塩よ、塩、塩、適量。おい、一番ます、いきます、味の素、味の素。味の素。 僕が一番味の素うまく使えるんだでで塩やったらちょっとこうほぐすじゃないほぐすじゃないこれ 150g ねほぐ、ね、すじゃないほぐすじゃないほぐすじゃないこれこれ塩結びよもう中何もい何も入れなくていいからはいそしたらそしたらねこうやって包む包むんよこうやってねで今ねあの今 ね, す 今, ね今の時代ね捨てて握ったりしないんね熱っつ つらそう熱いよ熱っ熱っああはあああじゃああああああああがわかるわこれ本当。炊きあてのご飯はもう、もう無理、無理、無理。 どうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだほらほらほ ら, ほら か, かわいいおに山ですよこれがこれが本当のねでそうそうそうでおおいい感じに三角打ってますねこうペタンとペタンとやるおっはいどうですか最高においしそうな 塩結びができましたよ、ほら熱い、熱い、熱い 熱, い熱いから早く取って、早く取って、早く取って、早く取って、もういいもういいよ<笑><笑>